みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。えー、チャンネル登録者さんが10万人を超えてしまいました。えらいこっちゃで、これどうしたらいいんだろうかな。うわーツ、つごーっていう感じの、なんかそういう感じ、どんな感じかわからないですけど、まあ、そんな感じのいつもの恒例のご挨拶の動画でございます。そして、いつもの恒例のごとくギターに役立つような情報とか知識はあんまり出てこないと思いますので、その辺はお気をつけくださいませ。ババババババつ っ, って。 お時間があるときに、のほほんと楽しんでいただくための動画でございます。その辺はお気を付けくださいませ。よろしくお願いします。ズバーンバーンという感じです、はい<笑>まあ。先ほども言いましたけれども、チャンネル登録者数が10万人を超えてしまいました。いろんな方から。 10万人超えてますよって連絡もらったりとか10万人おめでとうございますとかすごいですねなんてコメントもらったりとかもするんですけれどもまあ自分としてはひたすら恐れ多いといいますか恐縮といいますかんかもうすごい感謝の気持ちでいっぱいでございますがしかし正直な僕の気持ちとしては別にこうなんか特別なことをやってるっていうわけでも特にないので。 でなんかこうか、いつもの日常をブラブラブラと繰り返してたら気づいたらこんな感じになっちまったっていうところがすごく、まあ、気持ちとしてはすごく大きくってまあ俺でもできんだから誰でもできんじゃねえのっていうところも少なからずあるようなまあ今日この頃でございますでもそんなこともないのかななんて思うことも少なからずありますがでもまあ冷静に考えてみてもね チャンネル登録者さんが10万人になったりとか、なんか動画の再生回数が3000万回近くなったりとかするのは、これはまあ、1人じゃできないことですからね、本当にいつもこうやって動画をご覧いただいている皆様一人一人のご協力とご理解と応援があってのことですので、この数字はもうそういう応援なしでは成り立たない数字なので、その辺に関してはすごく感謝をしております、本当にありがとうございます、なんか本当にいつも好き勝手やってすみません。 なんか、いつもいつも余計な話とか、雑談とか、なんかこうね、時間泥棒なことをしてすごく申し訳ないなという感じです。<笑>まあ、この動画も時間泥棒なんだけどです。お前の時間を盗むさ。まあ、これでやめようよ、えー。そんな感じでこの動画も時間泥棒になってしまうかもしれないんですが、もしお暇のときがありましたらノココントを楽しんでいただけるとうれしいなという感じでございます。そ<笑>れで、まあ、いろんなフリートーク動画を今まで上げてきて、まあ、いろんな話をしてきて、まあ、今回もなんか話をしてみようかなと思ったんですけれども、 ちょっとから目線を変えてみようかなと思いました。今まで練習しろとか、なんかこう続けろとか、なんかそんなような前向きなポジティブな話はたくさんしたんですけれども、ちょっと今回はもう少し後ろ向きな話をしてみようかなと。まあ、言うほど後ろ向きじゃないんですけれども、それは何かと言いますと、辞める理由についてという話をしてみようかなと思います。辞める理由。 物事を続けていれば、いつかは上手くなって、上達して、マスターすることにもなって、結果にもつながってとなるじゃないですか。それは当たり前のことです。もう続けれんですよ、平たけば。続けれんです。なんでもかんでも。とりあえず。でも、続けられないときも少なからず出てきてしまうと。でも、言い方を変えると、見方を変えると、やめなければ続けるわけじゃないですか。続けりゃいいというのはやめなければいいということなわけですよね。じゃあ 逆に、続ける理由とかよりもやめる理由って何だろうかってちょっと今回考えてみようかなと思ったんですよ。やめる理由が分かって、やめなくなれば続けられる。そんな感じでしょうか。いろいろわーッと考えてみたんですけれども、やめる理由、ちょっと3つに絞ってみました。よかったらみなさんのケースに当てはめて考えてみてください。1。一番よろしくないケース。できれば避けたいケース。やめる理由、その1。諦める。 これはやっぱりできる限り避けたいですよね。もう俺には無理だとか、俺にはできないとか、もう才能が追いつかないとか、なんかそんな感じで自分にこの無理、なんかもうダメ人間というわけじゃないですけれども、裏切ってしまうこと、自分を裏切ってしまうこと。これは、まあ、できれば避けたいですけれども、まあ、やめる理由としてたくさんいろんなところにあるかと思います。まあ、僕もたまにはあります。でも、うーとどうしようかな。 まあ、いちょっとその話を後にさせていただきましょう。えー、自分にも無理だと言い聞かせてしまって、諦めてしまうこと。これはできれば避けたいですけれども、まあ、こうやってやめてしまう場合もあるかと思います。でも、できれば避けたい。2つ目、諦めるの次は、えー、お恥ずかしながら、これ、うん。私、すごくよくあります。飽きる続けている途中で楽しくなくなっちゃって、なんかついつい日常の中からポイッと忘れてしまって、飽きてしまうこと、忘れてしまうこと。 でございます。でも、これはある程 度, ある程度は仕方ないかなと思います。だって、飽きる、続けられない、忘れてしまうということは、つまり楽しくないということじゃないですか。楽しくないことを無理して続けるのも馬鹿らしいし、楽しくないというのは、ある意味才能がないと捉えても差し支えないと思うんですよ。 楽しいと思えることが才能がある。楽しくないと思うことに関しては才能がない。まあ、そう思っても僕は問題ないと思うので、もしこうガーッと続ける中でもう、ね、続けることが苦痛で、もう楽しくなくて、楽しくなくて、もうこんなに何なでやってるんだろうって思うようだったら、もうそんなもんとっ と, とと忘れたほうがいいと思うんですが、でもできればやっぱ避けたいかなという感じです。でも、もし飽きてしまったらこれはまあ仕方がない。仕方がないです、まあ。これこそが才能がないと思っても差し支えないと思います。お恥ずかしながら僕も結構あります。 そして3つ目。できればここを目指したいです。辞めるにしても。辞めるときはここを目指したいです。それは何かというと、満足することということです。ちょっといろいろ偉そうにうラらラらとしゃべっていますけれども、もし僕にちょっと特別な才能とか、特別な能力とかがあって、ちょっと皆さんと少し違うところがあるとしたならば、僕は辞めるとき、 まあ、とにかく物事を続けるときですね。物事にチャレンジするときは、まずここを目指すんですよ。満足すること。基本的には諦めない。で、諦めるか、諦めるじゃないや。諦めるはこれはもう基本候補にはない。それで、途中で飽きるか、満足するか、どっちかという感じです。楽しくなくなるか、それとも自分に満足しちゃうか、どっちかという感じです。ちょっと僕の経験の中から1つかいつまでお話しさせていただきますと、水泳、プール。 一時期動画の中で僕がベラベラとしゃべってたのでご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが一時期すごいプールに通っておりました僕が29歳になった翌日朝こうふと布団から起きて朝目覚めたらなんとなく急に泳げるようになりたいなと思ったんですよそれまで2 5なんか一回も泳いだことないようなその数時間に入れの金づちでございましたがなぜかその時ふと 泳げるようになりたいなと思ったと。29歳にもなったし、まあ、泳げるようになってもいいんじゃないかなと思って、まあ、とりあえず1 0 0 0ルくらい泳げるようになりたいなと、なんとなくすごい漠然と思ったんですよ。まあ、でも俺ならできるんじゃないかなみたいな感じで、なんかこう漠然としたなんかこう自分の自信があって、まあ、そのまま、ね、あの朝起きたらシャワーを浴びて、着替えてスポーツ用品店に行って、海水パンツとゴーグルと帽子とタオルとか、なんかそういったグッズを揃えて、そのまま市民プールに行って、まあ、プールにシャボンと使ってみると。 まあ、なんかよくわかんないけども、1000、まあ、メートルくらいは泳げるんでしょっつっ て, って、えー。とりあえず、ジャバジャバジャっとやってみると、まあ、泳げない。当たり前ですよね。泳げないです。でこうその日、3時間くらいプールにいたと思うんですけれども、ひたすらジャバジャバジャバってつっ て, て、まあ死ぬ気で足がつる思いをして、25メートルを1本泳いで、まあ、もうその日はもう惨敗という感じです。で、家に帰ってきて、しまった、1000メートルって結構つれえかもしれないぞ、これと。 なんで、しょうがないから、Google 先生に聞きまくったりとか、本を買ったりとか、DVD を買ったりとかして、いろいろフォームを見たりとか。それで、その後もそのプールに行くごとに周りの人のフォームとかを観察したりとかして、うわ、あの人すっげえ速いけど、なんであんな速いんだろうみたいな感じで、フォームをチェックして、ちょっと身を見よう見まねしたりとかして、結果的に9ヶ月後、週に1回、2回ずつぐらいずっと通って、9ヶ月後ぐらいに50分ぐらいかけて1000メートルを泳ぐごとに成功いたしました。 もうそのときに、ね、もうもう結構この満足感、充実感がわっときまして、1 0 0 0ル泳げればもう別に誰も文句言わないでしょうと、もうそこそこできたでしょう、上出来だよ、俺と、えー。よくやったみたいな感じで、そこからもうそのプールはぶっつりと行かなくなってしまったような感じです。まあ、たまになんか月に1回くらいその気分転換みたいな感じでプール行ったりとかするんですけれども、なんかこう新しい目標を立ててもこれに向けてやるぞみたいな、なんかそういうのはもうない感じです。なんか普通にできる範囲で。 自分の楽しい範囲で続けられればもういいかなという感じで、まあ、そのプールはそこで満足という感じです。他にももう一つぐらいその満足エピソードみたいなのを挙げさせていただきますと、そうで す, ねまあ、すげえたくさんあるんですけれども、例えばダーツダーツとか、あのこの矢を投げるスポーツあるじゃないですか。ダーツとか。あれ、一時期すごいハマってて、毎日毎日その投げに行って、なんかボードを買って、家にもボードを設置して、家でも練習するくらいすごくハマってたんですよ。 それでこう、ダーツのランクみたいなのがあって、一番下から C、CC、B、BB、A、まあ、AA と。ダブル A とかダブル B とかって言い方をするんですけれども、まあ、こんなランクがあると。で、始めたばっかのころってやっぱりこの辺をずっと右往左往するんですよ。で、こう何ヶ月かずっとこう投げっぱなしにしてて、何となくコツをつかんできて、ああ、なんかブル、その真ん中に入るようになってきたぞと。 まあ、こんくらいできるようになってきたら、とりあえず BB ぐらいまでいきてるなみたいな感じで、まあ、ひたすらこう練習を続けるわけですよね。それで、あるとき、ふっとこの BB にこのランクが上がって、結構満足したような感じです。まあ、こんだけできれば十分でしょうと。まあ、こんだけできれば友達と遊びたときに、ダーツしたときに、そんなに問題はないでしょうと。まあ、そんな感じで、BB になったときにもダーツはもう満足したという感じです。もうこれ以上は別に練習しなくてもいいかなと。 まあ、たまに投げれれば十分楽しいよと、えー。そんなにたくさん練習する時間があったら、まあ、ギターでも練習しようかなみたいな感じで、ダーツはそこで満足という感じです。他にもそのボギーの勉強だったりとか、なんか英語の勉強だったりとか、なんかいろいろこう、まあ、たくさんあるんですけれども、まあ、そんな感じで僕が物事にチャレンジするときは、とりあえず満足することを目指すということでございます。基本的に諦めない。で、唯一諦めたことが一つありましたいや二つく ら,、ね、らいあるんですけれども、 まあ、唯一諦めたことをお話しさせていただきますと僕が本当に苦手なものこれです HTML 簡単に言うとそのホームページを作るプログラミング言語という感じですそのホームページを作るときにはその HTML という言語があってそれをカタカタとプログラミングして作っていかなきゃいけないんですけれども僕はこればかりはダメですね こればかりは本当に才能がない。もうこればかりはできる気がしないというレベルで諦めております。なんでかというと、この HTML ってそこそこ計画性がある人じゃないとなんか作れないんですよ。もう僕、全く計画性がなくてその行き当たりばったりというか、なんかこう言って、こう言って、こう言って、こう言ったらなんかうまくいきましたみたいな、そういうタイプ な, なので、HTML には全く向かないです。 なんか、このホームページを作るときというのは、その横幅がいくつくらいで、このくらいのサイズで、縦幅がこのくらいのサイズで、で、これは何入れて、ここは何入れて、ここは何入れてみたいな、なんかそういう箱、ディブというんですけれども、なんかそういう箱をこう設定するわけですよ。それで、ある程度、その設計を知って、こんな感じにしよう、こんな感じにしようという使用書を作ってから実際にプログラミングに入るんですけれども、僕の場合は<笑>最初の設計のときに何も思い浮かばないんです。 なんかこれどうしたらいいのかなと。なんかよくわかんないけど、こんな感じ、こんな感じっ て, ってすごいこう適当に配置しちゃうんですよね。でそこから全然思いつかないから、まあこんなもんだべみたいな感じで、実際こうプログラミングを開始するわけなんですが、配置して、配置して、配置して、で、このくらいになってくると、あっ、ちょっと最初からやり直したいみたいな感じで、またこう全部やり直して、ちょっと組み直して、またこう組むでやると。 なんでそのん で, 進ん で, 進んで、進んで進んで進んで、全部ぶっ壊して、最初からやり直して、進んで進んで進んで、全部ぶっ壊して、進んで進んで進んでみたいな感じでやっているから、いつまで経っても完成しないんですよ。これ本当に。なので、HTML を組まなきゃいけない場面になってきたら、もう必ずどこかから素材を借りてくるとか、も誰かに投げちゃうとか、お任せしちゃうとか、もうできる限り自分では HTML に触らないようにしております。こればかりは本当に向いていない。これはもう唯一、数少ない諦めるという感じです。 どうでしょうかちょっと僕の経験からちょこちょことお話をさせていただきましたけれども、みなさんが今チャレンジしていること、続けていること、もしくはその辞めてしまったこと、この中でいくとすると、どうですかね。諦める。これはできる限り避けたいです。で、飽きる。こ れ, はこれもできる限り避けたいけど、でも飽きちゃったらもうこれはしょうがない。で、満足する。やっぱりここを目指したいですよね。同じ辞めるにしても、自分に満足するレベルまで持っていくのかどうかということでございます。 ある程度その満足するところまでいったら、ね、その自分に自信につながりますし、ああ、ここまでできれば俺、上出来だよなんて思えたらすごい嬉しいじゃないですか。その達成感がまたその新たな物事にチャレンジする動機になったり、そのやる気になったり、パッションになったりするわけなので、ある程度その目標を設定したらそこまではとりあえずまあ頑張って、それで到達したらこれから続けるのかどうかを選ぶ。そんなところまでいけたらすごくいいですよね。なので、まあ、僕からのお願いとしては、もしこれ皆さんがこれから何かにチャレンジするときがあったら、 チャレンジすることがあったら、チャレンジしていることがあるならば、まずは満足するところまで目指していただけるとすごくうれしいなという感じです。当たり前ですけれども、その僕の場合は、まあ、ギター、大じめピアノ、ドラム、その楽器全般、まだまだ全然満足しない感じです。もうひたすら練習を続けていて、今でもなんかあ俺うまくなったかもしれないなんていう調達の時間があったりするくらいに、モリモリと練習しておりますが、まだまだうまくなりたい。あと1200倍くらいうまくなりたい。 なんかいつまでこれ、ね、なんか続くんだろうかとか、ね、で、いつ満足するんだろうかとい う, いう永遠の闇みたいなところがま あ, ちょっとあるんですけれども、まあ、楽器に関してはひたすらまだまだ続けたいなという感じです。あと、料理とかも、えー、あの僕、すごい料理が好きなので、なんかいろんなものを食べることもどんどん続けていきたいですし、すあの作ることも続けていきたいですし、なんかいろいろ試行錯誤、知識を得ること、本を読むことも続けていきたいと思っております。 まあ、英語に関しては、だいぶ満足の域に入ってきてはいるんですけれども、単純に練習が足んねえなというところがすごくあるので、もうちょっとこうなんか練習をこうガーッと積み重ねて、もうちょっとこうしっかりと身につけてから満足したいなというところでございます。割と満足の域には来ているんですけれども、ね、まあ、そんな感じで辞、えー、める理由というものについてお話をさせていただきました。奥からのお願いとしては、やはり辞めるにしても満足するところまで続けてほしいということでございます。そうすると なんかまたこう新たな世界が見えてくるのではないでしょうかなんて言って。でまあ、さっきプールの話をしているときに言いましたけれども、根拠のない自信を持つことも結構大事です。なんかよくわかんないけど、俺できんじゃねえかなと。なんかやったことないけど、大丈夫じゃねえかなみたいな。まあ、その根拠のない自信は結構大事だと思います。いや、俺なんかできるかどうかわかんないよとか、なんかどうと無理じゃねえかななんて、ね、なんかやるよりも、ああ、たぶん大丈夫。なんとかなる。きっとなんとかなる。まあ、なんとかする。 みたいなそんなモチベーションで向かっていったほうが、まあ、何かとスムーズに運ぶかなと思います。ただし、HTML、こればかりは僕はダメです。苦手なものもたまにはあるということでございますよ。はい、そんな感じです。どうでしょ う, ど う, でしょうか。みなさんの物事をいろいろ当てはめて考えてみてくださいませ。そして、満足を目指してみてください。それでは、まだだいぶ長くなってきたので、この辺で終わりにしましょう。また違う動画でお会いいたしましょう。うーんギターも料理も。 そしてこういう YouTube の活動とかもまだまだ僕は満足せずにわーっと続けていくつもりですので、よかったらこれからも楽しんでいってくださいませ。それでは、違う動画でお会いいたしましょう。さようなら<笑>